えー、今僕たちはですね、兵庫県ですね。インスタグラムストーリーズでは京都って間違えてえタグ付けてしまったんですけれども、実は今僕たち兵庫県にいまして、兵庫県の上の方ですね、海沿いでえ今、車中泊しております。 で、そうですね。結構ね、この日本一周中、RV パークっていう、その電源を供給する、まあ、ステーションがあるんですけれども、そこに行くと、えー、電源引っ張れるから扇風機使い放題だし、冷蔵庫とか電気とかも使えるので、まあ、あとね、キザとかの充電ですね。これ死活問題なんですけれども、まあ、そういったね、あのー、まあ、住みやすくなるので、あ、すいません。めちゃくちゃ通知になっちゃいました。 <笑>はい、なんですけれども、まあそういった RV パークを探して、僕はだたい々してるんですけれども、えっと、まあ蓄電池をね、買って、で、それがまあ1日分持つので、まあなんか、あのー、RV パークに入んなくても1日は余裕かなという感じで、えー、今、ここに至ります。 すいません。ちょっとね、海辺ということもあって、ちょっとね、ヤンキーが結構多くてですね、バイクがブーンとか、途中でうるさいかもしれないんですけれども、あの、許しください。で、並行してですね、あの、昨日、ポッドキャスト、やめようかなというね、タイトル出させていただいたんですけれども、まあ結構ね、あのー、まあ多くの方からコメントいただいて、日課にしていますとか、なんかちょっとやめるならやめればいいよとか、あとはなんかそういう考え方で、 なんて言うんだろうな、すごく残念です、みたいなご意見いただいたんですけれども、なんて言うんだろうな、ちょっと、まあ、こうやって弁解するのもおかしいんですけれども、あの、一意見としてね、その、常連さん、このポッドキャストを聞いている方が常連さんっていうお話があったんですけれども、まあ、僕にとっては、やっぱりそのトランスサロンっていう、この、 まあ、なんてんだろう、そういう、なんてんだろうな、今、誹謗中傷とかいろいろ SNS あるじゃないですか。まあ、そういった治安が保たれていないで、ユーザーのそういう道徳的な教育が追いついていないプラットフォームで、え、まあ、コミュニケーションを取ることのリスクってすごく大きいかなと思っていて、僕の中でとても大切にしなければいけないのって、トランスサロンメンバーなんですよね。なので、え、まあ、そこの情報の希少性を持たせるために、トランスサロンメンバーがより、え、なんか学びとか、 あの、インプットができるような環境を作ることが僕の今の使命になっているので、あのー、そこはね、ちょっとまた再度考えさせてください。はい、えー、早速お便り読んでいきましょう。えー、いきますよ。おはようございます。ゆうすけです。はい、ゆうすけくんね、これサロンメンバーですよ。大阪の、えー、関西のね、サロンメンバーさんで、先日ミートアップでもお会いしたんですけれども、えー、本当にノリの良くて、えー、好きな人です。 はい。いつも朝起きてポッドキャスト聞いてます。質問なのですが、彼女と価値観が合わ全然合わないときにどうしていますか例、僕、好きなことで生きていく。彼女、普通に働いた方が良い。はい。いやー、これはですね、まあ先日僕の彼女感とか、彼女についていろいろお話ししたと思うんですけれども、えー、僕が3年半付き合っていた、まあ高校卒業してから、 まあ、付き合った彼女さんと長く付き合ったんですけれども、えー、まあ結局ね、この僕が、まあ好きなことで生きていくっていうよりかは、えー、僕にはやっぱ大きなミッションがあって、やっぱりその動画で未来を作るってこともそうだし、えー、世界で戦っていくっていうね、そういった志があるので、そこの僕のビジョンと、えー、彼女が描いているその人生観が、一致しなくてですね、 やっぱり僕が、僕は結構スケールでかくって感じなんですけど、彼女は結構なんか、まあピュアな女性って言ったら、まあ失礼ではないですけれども、まあそういうなんかね、えー、20代前半で結婚して子供産んでみたいな、まあ、あの、至って普通な女の子。 だと思うんですね。で、それがまたすごい、えー、まあ好きだったんですけれども、まあそこの自分と彼女のやっぱその目標とか夢のギャップが大きすぎて、えー、まあ一緒にいれなくなってしまったと。なので、まあすごく好きだったけれども、 お別れっていう選択肢を選んだというわけですね。まあ、それもなんか長期的に無理だなと思ったんですね。短期的にやっぱりその好きだなとか、今一緒にいて幸せだなっていう思いはあるんですけれども、やっぱり目の前だけじゃなくて、その自分の人生全体で描いた時に、えー、長期的に見ることってすごく大事だなと思っていて、えー、そこがやっぱりお互い話し合っていて、その価値観は変わらないなという、どっちか無理するのもやっぱ難しいことなので、あのー、僕はきっぱりと、本当に申し訳ないけど、 えー、お借りしてくれという、まあ、そういう感じで言わせていただきました。なので、ユうスケくん参考にしてみてください。はい。今回のテーマなんですけれども、えー、トランスサロンが1300名突破しましたという、えー、テーマにてお話ししたいと思います。はい。えー、トランスサロンですね、今、初月無料期間でして、えー、初月無料期間発表 発表してからまあ5日以内に100名ぐらい入会してくださいとかねあの基本的にこのトランスサロンって毎月150名ぐらい新規で入会してくれてるんですね初月無料やらなくてもで、まあ、毎月結構まああの何パーセントだろうな5パーセントから10パーセントいかないぐらいかな、えー、大会しているという状況になっておりますで、まあ、僕たちとしては本当にこの今トランスサロンっていう動画コミュニティを もうどんどんどんどん規模を大きくしていって、もうまだ誰もが見たことのないような、あの、物語を作っていこうっていう、まあコンセプトでやっていまして、まあ8月に入ってから、もう最初に夢をドカンと、もうサロンメンバーに発信したし、えー、このトランスサロンの存在意義に関してもお伝えしたので、あのー、まあ徐々にね、僕がどのようなことを考えていて、今どのようなプロジェクトで、プロジェクトを進めていて、 で、まあ、この環境を通してどう世の中に貢献していきたいのかっていうミッションをね、もう皆さんにお話ししています。で、まあ、トランスサロンではね、一応ま、1300名ということで、まあ、月額ね、130万円ぐらいのまあ収益はあるんですね。ただ、えー、それを、じゃあ僕が、ま、趣味ご楽に使ったりとか、あのー、飲み行ったりとか、まあ、そういう使い方したらもう最悪じゃないですか。あのー、僕は最悪だなと思っていて、まあ、 あのー、言うてもね、価値を1000円、月額1000円の価値を提供していただいてるものだから、自由に使うっていうのは、まあそうだと思うんですけど、僕なんかそんなことしてもなんか面白くもなんともないし、誰が幸せになるんだろうっていう、僕しか幸せにならないな。あと俺の、まあ家族とか。 で、それってやっぱりなんか、ね、存在意義なさすぎるっていう風に僕はそう感じてしまうので、えー、この1300名で、そして月収に関して 1,、えー、130万円という金額が、まあ、毎月ね、発生してくれているので、やっぱりその130万はもう丸々、えー、この1300名のトランスサロンが、えー、まだ見たことのないような、えー、面白いその物語に全額投資すると。 えー、いう結論をね、僕は出しています、えー。現時点で、例えば、あの、日本一周、このプロジェクト、クラウドファンディングで別口で、えー、資金調達もさせていただいたんですけれども、この300万、まあ、手数料引いて260万ぐらいか、えー、260万ぐらいも、まあ、結構、このキャンピングカーだけで120万ぐらいするし、えー、まあこうやってアクティビティとか撮影していると、結構、本当にすぐ、 使い切ってしまうんですねなのでサロンの運営費から少し出して、えー、例えばねどういったところでお金使うかっていうともちろんキャンピングカー回っていてもろもろ発生する金額もあるんですけれども、えー、やっぱり撮影で入場料とかあとはアクティビティでまあ1万円ぐらいしたりとか、まあ、結構やっぱりその撮影するために発生しているお金ってのもすごいんですねで僕がやっぱり面白い動画楽しい動画を皆さんに発信することで、えー、やっぱりサロンの士気も上がるし動画を始めたいっていう人たちも増やすことがす でできるので、えー、とてててもいいいいエコシステムだなっっ う, うに思っていますそこはね、継続してやりつつも、えー、今、トランスサロン内では、あの、案件チャンネルと呼ばれる、仕事が結びつくよっていう、まあ、出口の一つだったりとか、あとは機材シェアですね、この信用、そのトランスサロン月額1000円で入ってる人たちって、もう本当に素敵な人たちばっかりなんですね。僕、ミートアップで日本一周 あ, あのして、いろんな人に回ってるんですけれども、もう悪い人一人も見たことない。 あの、本当に素敵な人たちばっかりで、そういった信用が生まれてるコミュニティだからこそ、機材の共有ってのも、ある種合理的に進めることができるんですね。まあ、メルカリとはちょっと違う。メルカリも素敵だけどもね。まあ、信用が生み出す社会ってす素晴らしいなと思ったり、あとは、スラック上で質問したりとか、自分の作品を1300名の人に見てもらえる。動画好きのね。 っていうのも大きな価値があると思っているし、まあ現在ね、初月無料期間で、えー、自由に入会して、自由に退会すれば、金額を発生しないという状況になってるんですけれども、えー、その初月無料で参加してくれた方っていうのは、一旦 Facebook に3ヶ月間ですね、えー、3ヶ月間、えー、まずは Facebook で理念のすり合わせを、まあカルチャーの共有とかを、えー、今後はやっていくと。まあそういった、えー、コミュニティ像に現在しています。 まあ、だいたい分かったかな。まあ、このトランスサロンの大きな、えー、活動内容は、まだ誰もが見たことないような、えー、挑戦をして、えー、動画業界を盛り上げましょう、ということを先駆けて、えー、やっていることですね。えー、それがなんで実現可能かっていうと、基本的にね、ほとんどの動画業界の人たちって、クライアントさんがいて、で、クライアントさんがお金を発生させてくれているから、 映像を作るっていう仕事をいただいてると。だから、その動画クリエイターってのは、クライアントさんが求めるものを作る、えー、パターンがほとんどなんですね。で、一部ね、大御所の人たちってのは、好きに作らせてもらえないとやりませんよっていう言い方できるんですけれども、ほとんどがクライアントさんの指示のもと、えー、コンテンツを作っていると。ただ、僕ってクライアントさんってそんなにいないんですよ。あの、すべては、このダイレクト課金。あの、ファンの方から、まあ、ファンというか、まあ、サロンメンバーの方、 で、このオンラインサロンっていう、もう視聴者からのダイレクト課金で僕たちは、あのー、まあ、仕事をしているので、もうなんか、むしろ面白いこと、なんか、決まりきったことをしても、誰も楽しんでくれないんですよね。誰もが見たことのないような挑戦をして、えー、そこでやっと、このなんて言うんだろうな、あの、サロンメンバーが満足してくれるし、えー、結果的に生み出すもの。 あの僕、クライアントワークを本格的にやめてから、本当に自分がやるべきこととか、明確になりましたよね。そう。だからそういったことをやれているのが、今のこのダイレクト課金オンラインサロンの形だと思っているので、あの、本当に素晴らしい景色を。 見せることを、えー、ここととをで誓いたいと思いた思まあ、そんなことをね、えー、今回は話させていただいたんですけれども、えー、トランスタロンメンバー1300人突破というテーマにてお話させていただきました。えー、おそらくね、今月中に1500名、1600名ぐらい多分入会すると思うんですけれども、えー、しっかりとその中の本質的な治安に関して、 えー、情報に関しては守っていこうと思いますので、えー、もし興味ある方は参加していただけたらというふうに思っております。えー、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。え、それでは皆さん、また明日